2020年に、えー、オリンピックとあってです、ね、ぜひこの曲をという形で、えー、披露できればと思って準備してきた曲になります私たちも他のチーム同様2年間、えー、なかなかイベントで踊る機会がない状態でそしてですね今日のステージを本当にこう初舞台という形で踊る、えー、メンバーも多くいる状態です上手に踊れるかどうかというのは不安はありますけれど、えー、続いてです、ね、オリジナルの曲を披露したいと思います 続いて、踊ります曲はですね。アッパリニコン祭木座というオリジナル曲です。じゃあ、いつも通り、元気よく参りましょうか。じゃあ、よろしいですか、皆さん。息は整いました、はい、はい、じゃあ行きましょう。じゃあ改めまして、いつも通り行きますよ。皆さんこんにちは、新芸組役人でよろしくお願いします<笑>、えー。はっきり言いますね、私たち、よさこい踊りはあんまり上手ではありません。 あ、はい、どうせどこのお祭り行ってもですね、盛り上げることがね、どこのチームでも負けません。今日はたくさんと一緒に参加してもらえるようなアイノーティューしてまいりました。皆さん日本代表の応援ってご存知ですか？日本ちゃちゃちゃ、日本ちゃちゃちゃってですね、あれを私たちもじりまして、よさこいちゃちゃちゃってやらせてもらってます。ちょっとお断りします。です一緒に出場しまのよさこい、よさこい、よさこい。 皆さん、はい、ありがとうございます。ということで、結局の最初の大人行動にありますので、一緒にお手拍子しながら楽しんでください。よろしくお願いします。はい、じゃあ、誰か準備してください。ええー、改めてですね、えー、こういった踊り機会をご用意いただいた。ええー、芦川よそこの祭りね、第二回芦川よそこの祭りでお声がけいただきました。ええー、出演者並びに、ええー、こちら芦花タウンのですね、会場運営の方、本当にありがとうございます。 えー、次の演舞が最後となりますが、えー、元気いっぱいにね踊り子も今日の分、えー、悔い残らず、えー、踊って帰れればと思いますじゃあ改めて踊りを見ていただくお客様並びに参加していただくお客様に気をつけよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれではまいりましょう珍芸組アクトであっぱれ日本祭り日な カさあ、お客様、えー、最初から参りますよぜひご一緒によろしくお願いしますさ<笑>あ、行けす、きます あ 「ころこ 見ていてはいたずらに参加していただいたお客様に感謝ありがとうございました踊り子テッ